皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年4月5日、妖精の国の季節イベントが始まりました。前回の台風がなんやかんやするやつのリメイクであり、再演でありました。まず気がついたことは、いろんな色のスライムがいるということです。絶対に許されないレモンスライム色とかがおすすめだったりするのではないでしょうか。 そして、なんやかんやがありまして、とりあえず今年の新作衣装を着ることができました。DQ10TV で紹介されていたスケボーはクリア後のやつでした。つまり、あれをやる必要があるわけですね。やってきました。スケボーゲットです。あとは、福引き券と身代わりのコインをもらうだけです。そして、とりあえずゴールド色のスライムになりました。あとでレモンスライム色に変えるかもしれません。